今回はなかなか細くならない足、なかなか取れないお腹の脂肪、そこを毎日たったの4回、好きなタイミングでやるだけで、かなり痩せてきます。今回の動画を最後まで見てもらうことで、たったの4回で痩せるって何をすればいいのか、細くなりにくい足、なかなかへこまないお腹、どうすればいいのかというのが分かってきます。最後までご視聴ください。 はい、皆さん、こんにちは。タートルです。今回ですね、気になる太い足とお腹、そこを徹底的に改善していきます。1日好きなタイミングでたったの4回、とにかくシンプルに継続すれば変わってきます。今回、その4回のエクササイズをより効果的に効かすために、1種類の簡単な腹筋、1種類の簡単なストレッチ、それを含めた上でやっていきます。 今回できれば用意していただきたいものが2つあります。1つ、タオル。2つ、椅子。できれば今から用意してください。待ってます。椅子がない方は、椅子ぐらいの高さの台。それでも OK です。もしそれもないよっていう方は、最悪床でも OK です。できれば椅子を用意してもらった方が、ふくらはぎが細くなります。それではまず、腹筋からやっていきます。腹筋の際にはまずタオルを使います。 もしなければクッションなどでも OK ですやっていきますはいこのタオルを折り曲げて膝裏に挟みますこういう感じです膝裏にしっかり挟んだ状態で手を前に伸ばしてこのように転がります腰をしっかり丸めて しっっり起きき上がっていきますこれをまず1分間一緒に転がっていきましょう行きましょう膝にタオルを挟むことで足の反動を使わずに起き上がることができますよりお腹に効かすことができますもし布団やベッド床じゃないとかで行う場合は 舌が柔らかいのでちょっと起き上がりにくいとは思いますが揺れるこういう感じで揺れるだけでも OK ですタオルがない人はしっかり膝を曲げてこうなっていきますこれだけでもしっかり腹筋を鍛えられます腰のストレッチにもなりますもう少しです はい、OK、です次に足が太くならないように細くなりやすくするように前ももをストレッチしていきますタオルを片足の膝の裏挟んでこういう感じで引き寄せますタオルを挟むことによってより前ももがストレッチされますこれを左右30秒ずついきます行きましょうスタート しっかりね、胸を張る。お尻が出るとストレッチされないので、お尻を前に出す感じで、胸を張ってください。しっかり胸を張って、かかとをお尻につける感じです。しっかり前も伸びているでしょうか。あまりに痛かったらこれぐらいでもいいです。無理しないように伸ばします。反対いきます。 胸を張って。床が硬い場合、膝の下に柔らかいものを置いてください。伸ばされます。前腿が伸びるとリラックスできて、眠りも深くなります。好きなタイミングでやってください。はい、OK です。今の二種目で。 腰のストレッチ、お腹を締める力、前もものストレッチができました。今度は椅子を使って、たったの4回一緒に動いていきましょう。はい、やり方としては、ぐらぐらしないように椅子に手をついてください。この状態で、三分の一ぐらい前体重です。これで、ももを上げる。 も, もをお腹につける感じで腹筋を使う。足を動かすことによって、大体直筋、ふくらはぎのストレッチ、そして適度にふくらはぎを使う。今の3つが行えます。ふくらはぎを細くする場合は、適度にストレッチ、適度な負荷、適度に動かす。この3つがポイントです。適度な負荷というのは、体重を椅子に少し乗せてふくらはぎを動かしますから、 全部体重がふくらはぎにかかっているわけではないですですが、走るとか飛び跳ねるとかそういった場合全部体重がふくらはぎにかかってしまうのでふくらはぎを細くするためには NG ですですが全く動かさないっていう場合もむくんだり筋肉が凝り固まったりして太くなってしまいますなので椅子に体重を乗せてふくらはぎの負荷を軽くさせて動かすっていうのがふくらはぎ痩せのポイントですそして 今回20秒動く10秒休むっていうのを4回します合計2分です少し肘を曲げた状態で動くことでしっかり上半身も使えます全身痩せに効果的です椅子がない方は台でも OK ですそれではいきますスタートペースはこれぐらい太ももはまっすぐ動かしてください 10秒間とにかく一生懸命はい休みます10秒10秒があっという間ですよ2回目いきますスタートゆっくり動いてください下に響く場合はゆっくりです 肘を曲げると上半身も結構辛い。はい、休みます。あと2回。息がしっかり上がればね、脂肪減少します。それでは行きます。スタート。これをするとですね。ふくらはぎのむくみが。翌日全然違います。 息が上がりますから、体力がつきます。はい、休めます。うう、息上がってくる。あともう一セット。はい、スタート。息が上がりますね。たったの四回。なんて素晴らしい。 毎日4回だけでいい楽勝でしょ。OK。ちょっと歩きます。4回。OK。お疲れでした。もうフードがね乱れちゃいました。今のねたったの4回2分。そしてこの2分をより効果的に行うために腹筋とストレッチ合わせて4分です。 に4分日常的に筋トレをしても息が上がるってことをねしてる方は少ないと思いますやはり短編なトレーニング動画を見ながら布団やベッドの上で行えるエクササイズではあんまり息が上がらないのでしっかり息を上げるということでより脂肪燃焼できる体ができてきます今の2分を効果的に行うために初めに行った腹筋とストレッチ脂肪燃焼効果が上がるカロリー消費が上がる そして心配能力が上がる。そうすることで体力がつきますから、体を動かすことが苦痛じゃなくなって、徐々に体を動かすことが好きになる。体力がついたことを感じる。そういったことで、どんどんね、欲が出て、体を動かす時間、体に気をつける生活というのが身について体が変わってきます。ですので、たったの今の4回ですが、ぜひね、日常的なルーティーンに取り入れてもらって、<笑> やってみてもらえたらと思います。頑張った方はよかったらグッドボタン、コメントよろしくお願いします。各種 SNS を行っておりますので、説明欄からリンクのフォローもよろしくお願いします。体のビフォーアフターまたは質問などは、できれば twitter の投稿、ハッシュタグ、タートルフィットネスとつけてもらって、フォローしてない方はよかったら、twitter のフォローもよろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。